みなさん、あにおはよーとわスクールワンチョボハンボのクリコ先生意味だ。あんにちは。あんにちは。あんにちは。天気が間にポグネジョですね。いろんときゅスロる、よくかんぎこりるスいったから。くえにうんこぽんじゃんぬんだご。かぷちゅってじないで、上着だんだにきてね。え、ちょっと待って。え、みなさん、おし、た、同じじょう。 イギョンギョちゃんのドッキリカメラかな。ノリキョンシックジョンボソバー、服状細ば。兄、パンスじゃなくて、ウィトリオボソやないと。ミンタルペイント思った。お前、神様これ、レアルシラなのへーえぇ、毛、びっくりした。天爆事件じゃーんセンカオロ、オスル作ったんごや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 ちょげじゅうけよを、ユーチューブコメントちゃんへ。くめリンクそのうってから、売りパン学生でるん、一緒にいぼうください。あれ、のりきょうしくん、今日モルモリどうしたの。ダクソクリけいやばいですけど。それまさか、また大暗いなちょう見たの。あ、ダグロリはいいんじゃん。先生どう、半分ばったけど、けい面白いから、八日間、パングードアンクゴターブレ見たよ。 あ、ちなみに、ルボネソンドーグローリー라고話さない。イルボネソンドルーザー라고話しあご든んよ。じゃあ、ドーグローリーは何이라고읽을까요くろチちーたらえください。ザーグローリー。クロあ、ドロッタは何이라고할까요くろチちーザロッタ。 그럼두더지는난이라고할까요그렇죠두사지소소소소소소소두사지소소써써써소소소써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써써 촐건나다가몇번연습해봤는데도아동만 a n e 벌나의타이온걸환영스루와연지나 t 아기의나 Nikodomoe Namairu, Watashi Peckedojo Mandromita. h o n o r 니고민합니다 サがはじないで。佐賀ばっちゃご、10代と、20代と、30代と、全部ころったのか。お前はボールパーダーやないといけません。かっこいいなあ、ヨンジナちゃん。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>そんなにだるまんに<笑>そそそそそそ そ, そ, そ次は、尊名をまね、準備へじるけ。あ、ドラマやゲットに、授業、チェゴウサギゴしンねよ。しょうがないじまん。お、ねるすおぶん、ここまで、はっけよ。 お母さ ん, あんて、根汁じる時ないで、こっ、ビバン行ってからかください。あにや、せん、今日ぬん。ちっぱそテレビぼごちゃるつもりや。でも、ジェジュンくん、のん知らないじゃな。あんろったんろくな世界。おぬるすごまなっそ、ヨンジナちゃん。たかちあいさつへぼるか。おつかれっそ、ヨンジナちゃん。